開いてるかちょっと待って。うん、なんかちょこっと食べたらさ、うんごはお腹空いていた。何こいやいいのいい？どこの？いいあ家で。 ジョジョイ言ったことないなん w で知っ<笑><笑>てんの知ってるわよ言ったことないのいなんで知ってんのいけないですもんわかんないじゃんまだまだジョジョイに達してないよ三十八人でもなって<笑>器の問題<笑><笑>そういう、あれ、器とかあるんだそうなの知らなかったどれくらいの器になったらいけるの<笑>ジョジョイ 今年齢なんて関係ないうん、うん、翔太はいけん俺うん翔太ちゃん行ったことあるないな い, ないじゃあよかったこれで翔太が行ったことあるとか言ったら<笑><笑>少量って言ってんだろ きっとね<笑>あれ向こうのキムチも入れるうん、えー、いやー酔ったまとか言って<笑><笑><笑>言ってないけどもでもまだまだじゃん飲み始めたばっかりしいお箸置いといてるあ うん4合。 食、ね、食べるるでででしょさすがに今今日日日はね、のでのいい匂いてき匂少量ここと、好よ全然食えるよ俺全然食えます。 全然食べれ る, よ 食, べる食べれるわけねえだろ食べれる言<笑>うたな い, い食べれないわ食 べ, ません食べれるいうたやな い, 食べれない匂い<笑><笑>匂いっな何<笑>か食べれるって言うけどねいや食べれないよあっ<笑><笑>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 どうだべうんあ、ちょっとお前我慢できないからこの、あのキムチ食べないよ、キムチいただきます、うん、食べなはれ、食べなはれ俺の作ったご飯の方が美味しいのもちろん愛情、たっぷりでございますもちろん ありがとうございます。励みになります。うん、あ、どうした熱っ熱っちょっ食べてみる、うん、はい。はい。いただきます。いただきます。どうおいしい。どう美味しい。どうおいしいね。まあ、食べてないだろ。味付け、大丈夫うん。もうちょっと辛くてもいいけど、ね。辛い。ってどういうこと？あ、ピリ辛ってことうん。 どっちも。いい明日お腹が、うん、悪くなるんじゃないそうだよやめてもいいよ全然これでも食べれるえ、でもねご飯とかもうねえな七味とかかけてもいいよあれ食べるかければ多分。うん、うん、よしできた<笑> ありがとう見て見て豚、うん、キムチ美味しそ う, しそうだよさあ、次は麻婆豆腐を作りたいと思いますシャーリア、シャーリア、シャーリア、シャーリャ笑う な, うううう笑なよ入るだろ声がさあ食べようでいただきお腹すいた<音楽>うんまっす いよー豚キムチ食べよーおいひだいんし う, うまっ しいうんうんおい、うん、しいしいし<笑>怖い、ね かそれそれ分かった気をつけて<笑><笑><笑><笑><笑>意味ないでしょここだけよく落とすのここえした気をつけて。あ エプロンしよカまあいいよ選択すればいいからカダメダメうんうんカまご豆腐も美味しいカほうん、うんうんうん、いやめっちゃ食べたな、うん、やっぱカニンニクの芽がやっぱ美味しいわ ニンニクの芽が美味しい。うん。俺食べないけどね。食べてよ。食べないよ。どうなってるかも、うん。一回食べてみ。うん、俺たぶん知ってるよ。る<笑><笑>十分知ってる。はい、はいうんうん。美味しいだろう<笑><笑>。うん、よかったー。 ーって<笑>しょうちゃんにお願いりますも最初はグーじゃんけんポン、はい<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑> お願いしまーすえ、ね、ー、もう面倒くさいこ、ね、れ食べればか、ね、いいよ、それはしょっちゃうんだけど、ね、やった、うんうん、せーのごちそうさまでしたしお い, しいや、惜しかったねうんおいしか お風呂入る